で参りましたのは私たちは阿波踊りが大好きな子どもたち「チルドレン」のためのンです小さな踊り子から成長して大きくなった踊り子たちまでそして 親や地域の人の息を合わせたお囃子で元気な踊りを盛り上げます下町の大会ではお客様が熱く声援を送ってくださいます私たちはそれが楽しみでなりません「なりまつチルドレン」もどうぞよろしくお願いいたします you <laughs> ありがとうございました。